皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月2日、エイプリルフールのゴールドマン・メッキスは、やはり大きかったですね。街の中にも現れたことがありましたが、久しぶりに見ると、やはりびっくりするくらい大きかったですね。本物のゴールドマン・マックスも、おそらくこれと同じサイズだったはずなので、目撃した人は本当にラッキーでしたね。 ちなみに、今回のゴールドマンメッキスは、討伐報酬が以前よりも間違っぽな仕様になっていました。妖精の国のイベントですが、青文字の報酬を全部取り切ることができました。あとは、時間ができた時にクエストをリプレイしたりする感じですね。ベラとポワン様の写真をたくさん撮っておくのもいいかと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。